平成29年9月21日から子供と高齢者の交通事故防止などを重点に秋の全国交通安全運動が始まりましたが、阿蘇市では交通安全運動出発式が行われ事故防止を誓いました。阿蘇市の交通安全運動出発式は市役所駐車場で警察や交通安全関係者、それに市民ら およそ180人が参加して行われまず交通安全功労者や有料運転者15人への表彰状の伝達が行われましたそして宮川清樹副市長が阿蘇ではこれから観光シーズンを迎え観光客が多くなります地域や職場で交通安全に対する意識の高揚に努めましょうと佐藤市長からのメッセージを代読して 交通安全を誓いました続いて、阿蘇警察署の星原茂之署長や、阿蘇地区交通安全協会の岩下哲造会長らが挨拶。さらに、阿蘇中央幼稚園の園児代表が、交通事故に遭わないようにしますと誓い、園児全員で追った交通安全祈願の千羽鶴を宮川副市長に手渡しました。 秋の全国交通安全運動は平成29年9月21日から30日までの10日間実施され期間中の重点目標は子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止飲酒運転の根絶などとなっています出発式の後白バイを先頭にパトカーや市役所の車が阿蘇市内をパレードして 市民に交通事故防止を呼びかけました。